戻った、ね、まだおったのかフン嫌なのかい鍵縄の完成を見届けたあとすぐ島を離れるのかと船を探したいけどあんたはタの恩人だ志村様を助けるまで付き合うよそれは心強い皆を集めてくれ何て言えばいいこれより金田の木に向かい叔父上を救うと がが我が兵を追い回し、獣のごとく、やつざきにしている。己らは民に何をした<笑>心根では分かっておる。我らの望みは同じ。死してなおつく勇をした。わしは誉まれをもって武勲を立てた。す島の好機を正し、平和をもたらしたのだ。 己とは違うやつもそう言ったなだがやつはイサおしを残す前に死ぬことになるイサおシとは死しても残るものだああそうかおの家は代々津島を治めておるとか確か先祖以来の城が北にあったのだったなこの目で見るのが楽しみだ その間己はここに一人閉じ込める誉でも食って上をしのぐがよいどうした劉蔵何があったみんな揃った菅笠州を待つ いや先に小屋で待っておれジンご加勢 おじうえもうお喜びになります我が一族の仇討ちはしばし見合わせる弟子の巴を追うのもな地頭をお救いするのが先決だお二人がおれば救出も手軽いでしょうまずはご支度をじきに仕掛けます待つとするか後で会おうお主の弟子敵に寝返ったと聞いたぞざまあないな今はよせ年がいもなく若い女子と暮らすな 野の種でかないであれは娘のようなものおなごにと父親などうらましいものだだから酒はすかん知ってるだろうもう一度行ってみろケンジ酒井様タカカギナは助かったぞお役に立ったようで姉の反対を押し切って 分を祈りに来ましたお前は何しに来たのだ一人酒はつまらなくて良い酒を残しておけ叔父上を救った暁には宴を開こうそれじゃあ極上の者を姉さんが待ってますおのおの方潮時ですこれより叔父上をお助けいたす菅笠衆が誰一人来ておらぬようながしかれども これ以上は待てません策は終わりで堺井殿私が鍵縄を使って忍び込み呪し術を破壊します皆は大手門を破ってください叔父上は死角にとらわれておいでのはずです城攻めに気づかれればお命が危うい大手門から攻め入り生き肝を抜いてやればよいいいえ忍び込みます それから資格を目指しおじうえを救い大手門へと戻り退却しましょう死にに行くようなものだ討ち入れば負けます闇に乗じて忍びいるのが肝心なのですさながら雇うかそれかクロウドおじうえがお待ちですいざ城へ 必ず救います叔父上う、ね。<騒音> <rehabil batteries> 検事と大手門の番は心得たユナ崖沿いの兵を始末しよう任せときなよし橋で時を待て誰か忘れておるぞあなたは私と<音声>この先の猛虎の兵器以前は大きな妨げでした此度は我らが使うここを抑えねばなりませんな不意打ちするかまたは突き破るかお主が決めろ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 You'd spishbash! たせるねえ。 GET OUT! ここを守れ俺は叔父上のもとへ竜三、うん、クロードの首をお差し出せば。 褒美をもらえるとさお前仲間が腹をすかしてんだよ叔父上をお助けすれば召し抱えてもらえるお前も武士になるのだ そして死ねというのか駒舘での戦のようにリュウゾおじごにはお前がいるあいつらには俺しかいない なのだ変わったのだなお前もなクロード。 お救おう今じゃ猛虎のもんだ龍僧…侍だ侍がいるぞ 答えを志村はどこだうわ、ん<タッ> Yeah! あっ 伏父え信じておったぞ仁さすが正しの息子だこの身を尽くします伏父上おい、うんうん はぁは豊玉に狙いをつけ北へと向かった残された万プイは我ら二人に太刀打ちできん「火星もあります城を取り戻せる」共に勝ち時をあげるぞ。 始末さあ行くぞ猛虎を飼ってやろうお供いたします た, やったね城は取り戻したご采配の賜物ですお前がいたからだこれより猛子どもの花を明かしコトゥンハーンに遺書を返すとしよう見せつけてくれるわ武士の意地を。 この門を開いてはくれるか同胞がくたびれ飯も食えず凍えている門を開け助けてやれ をくれる約束だろう分かるな。うん